そんな俺でも人を好きになっていいと思うかよくわかんないけど恋とかした方がいいよツッツンあたしと付き合って気まぐれでそんなこと言いやがって RealGirlOnlyOnAnimax